皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年9月19日、第7回バトルトリニティ対抗戦が終わりまして、代理人たちの後ろの壁にトロフィーが飾られました。我々のガタラアームズは、強者賞と選手賞のトロフィーをもらいました。1086点ってのはやばいですね。睡眠時間が心配になります。 貢献賞に関しては貢献度がそのままチームの勝利につながっているわけではないのであくまで参考程度ですね得点賞の1010点ってのもやばいですね700点以上取った試合ですら見かけたことがないので何が起こったのか不思議で仕方ありませんでも本当にやばいのはこの多勢賞でこの数値からバトルトリニティ対抗戦の総参加人数の推定ができてしまうのではないかと確信しています 数学に強い人は、ぜひこのフェルミ推定に挑戦してみてはいかがでしょうか。さて、最後に各クラブの上位500位ボーダーを見て終わりにします。こんな感じでした。ガタラアームズのボーダーが意外に高いのが完全に誤算でした。第8回大会で優秀選手賞の勲章を狙う予定の人は、この数値を参考にしてチーム移籍を検討してもいいのではないでしょうか。というわけで、本日の動画は以上で終了です。